1万点のカードを4枚買ってください。はい、おはようございます。六代目です。最近ですね、の LINE のアカウント乗っ取りが流行ってるらしいです。えー、手口としては、まず、まあ、ID、パスワードを。まあ 何らかの方法で入手してそしてアカウントを取るとそれからですねその、まあ、LINE のアカウントの友人ですねその友人にメッセージを送るわけですその送る内容というのが何ししてててますすすかかか忙いいいでで手伝っっももらそんなたどたどしいちょっと変わった日本語でメッセージが来るらしいです で、それで、そ の, その後、それに返信すると、友人が返信をするとですね、近くのコンビニエンスストアでウェブマネー、プリペイドカードを買うのを手伝ってくれ。というような内容のコメントが来るそうです。どういうことかと思うでしょうけど、まあそこで。 えーまあ、その友人がいい人だったらいい人じゃないな、まあ、乗, りや乗りやすい人だったらいくら買えばいいのとなっちゃうわけでで1万点点ですよ円じゃなくて1万点のカード点で言ってくる時点でまずそこで怪しむべきですね日本人じゃまずないですから。 それをどうするかというと、そのカードを写真で公開させてで、その番号でもうその金額を抜き取ってしまうという手口らしいです。今ですね、LINE のアカウント世界中4億と言われています。そんだけの市場がある LINE ですから、これからまだあるかもしれません。LINE してる方、私の知り合いもたくさんいます。 注意して、LINE、を使いまししょう決して騙されないようにそしてアカウントも取られないように定期的に変えるのがいいみたいですねちょっと難しいのにしたり、まあ、自分が覚えきれないというのもあるかもしれないですけど本当は変えた方がいいですそれでは6代目のネットで見た話題でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は